よろしくお願いいたしますはい「今後の部」入りましたえっ、ー、とこの曲はですね先ほど説明あった通り昨年この場で新曲発 表, 発表させていただきました今回はそれ以上のものを見せられるように練習は頑張ってきたつもりです緊張しないで頑張りましょうよろしいですかそれでは参ります それではよろしくお願いします。 昨年以上の